会場にお集まりの皆様こんにちは私たちは神奈川県厚木市より参りました東京農業大学よさこい総乱部大黒天です大黒で す, 展です今回お見せいたしますのは大黒天2019アマータ精一杯踊らさせていただきますのでお手拍子足拍子お心拍子のほどよろししくお願いしますよろしくお願いします それでは参りますこれは二つの村の物語その結末やいかにはっここは相模の国川を挟んだ厚木村と島田村で生長い間 ついには川の水をめぐって争いを始めてしまったのです。 争いで燃え尽きた命の思いは精霊となり村人の目に触れることだ憂いをまとい儚なく舞うそして悲しみは怒りへと姿を変える 鳴り響く大骨に魂の叫び命あっての物種じゃ ティッシュ